よし、続きいくぞ。引き続き6月月末のオーディションを目指すプロジェクトルミナスとアマゲーピーです。今日は歌唱メンバーレッスン B と。トまあ、ボーカルいきましょうか。ボーカルで。スタートよろしくお願いいたします。うん、はい、よろしくお願いいたします。コンプレート そろそろレッスンのレベルもアップでいいんじゃないの簡単よ。配信の意味ですね。素晴らしい。おあ、そうだそうだ。これを毎週忘れる。笑顔を見に行こう。おすすめの本を探しに行こう。ドララいグッズを買いに行こう。 デイキャンプをしようボーリングをしよう。事務所の周りを探検しよう。グッズを買いに行こう。あここはもうデイキャンプでしょう。うデイキャンプですよ。で、昨夜ですよ。ほんで、いやよい なるほど、今週末はこれから<笑>大事な大事なフリータイムタービットシーズンを勝ち進んでいくにはプロデューサーとしての成長も必要だあこれは関係者だいろいろな人と交流を深めてより多くのことを学んでいかないとな水曜日の行動回数が2回になりました でもこれ水曜日は関係者の話でしょアップダウンどうよ安くなってたりしないっすか元気そうじゃねえかあれ今日はなんだかいつもと雰囲気が違いますね。んそうんそかまあそういう日なんだよ今日は。こういう日には値段を変えるのがルールだな。さあ今日は何を買っていくんだベイバイー。 ファードリンクは購入不可なんだよな3万円か結局高くなっとるやがる前取りファードリンク売り切れた売り切れたちひょっとしてああプロデューサーレベル上がったからクリアしたんだっけプロデューサーの腕前少しは上がった気がするよしサウラに行ってみよう<笑>どんな流れやねん おおりちゃん、よく来たまあこっちに来いやあお疲れ様です。兄ジャンが宿題取るえっと、なんつったかいいな、ボーナスプロジェクトルミナスです。ああ、せやせや、ルミナスや、噂キートルで結構人気あるやんか。ありがとうございます。 若いチュンになかなかやるやん見どころあんでほんまほんましかし絡んでバンバンバンバンバンバンバン何あありがとうございます背中を叩かれたのね<笑>ところで兄ちゃん兄妹アイドルビジネスでもうかんのんか<笑>そうですね頂点に立てばおそらくですが何しろ群裕割拠状態なのでなかなか何言わけはいてんねんな映画が兄ちゃんには才能がある ジャンもっともっと伸びるこの金なりが太鼓判を押したるあありがとうございますそう言っていただけると自信が持てますそうやその息やバンバンバン<笑>何されてんだこれ背中叩かれてるんですねいてっておっとわしそろそろ水風呂入ってくるわここはアンダー15度でマジ好みやねんほななほななはい失礼します 金さんの言葉をお世辞半分だとしても嬉しいもっと頑張らないといけないなおお信頼レベルが上がりましたレスラーが汚れへんだよな<笑>やめ<笑>とんでも取松さんと森上さんも超えられる 森上さんからチケットが届いていたので会場に来てみたけど盛り上がっているなよしそろそろ森上さんに会いに行こうステージ会場フェイ ス, スカフェ森上さんお疲れ様です今日の DJ バトルもすごかったですねあっそうで今日は何私この後打ち合わせが入ってるんだけど あの森上さんにチケットをいただいたので来たのですが、ああ、そうだっけ、まあいいわ。で、どう思ったの満員、いや、それ以上、会場の定員数より多かったように思えます。正解、思ったよりバカじゃなくてよかったわ。定員より多いなんてすごいです。 ま店員を増やすのは交渉と内容調整次第ね今日は DJ バトルだからステージ面積を減らしたわそれもお客さんを負傷していく努力ということですねプロモーターの基本はチケットを売ることね当たり前だけどチケットがばけないと赤字になるわつまりこの私の手にアーティストの未来が生活がかかってるの確かにアーティストを売り出すためにも赤字は避けるべきですよね 鶏玉戸の名概になるけどアーティストを売るには知名度も必要どんな矛盾であれそれを超えて解決するのがプロの仕事よチケットを売るためにも知名度を上げるプロの仕事それが俺がやるべき仕事うーん少しは分かってきたじゃない次はもっと人気を上げてきなさいはいもっと人気が出るように頑張りますお忙しいところありがとうございました ってあーあんたのせいで次のリハまでの休憩時間なくなっちゃったじゃないんーもうんまうこんな人だったっけ<笑>まあちょっと打ち解けてきたんでしょうね森上さんってアーティスト思いだなよし一歩ずつ頑張っていこうメガネだしなミッションユニットグレードを E にするあーほえー、1 2 3 4 5 6ひ e 2 0万人以上って大変じゃね 今日の活動結果はどうでしたかプロデューサータスクの進捗を確認しましょう。お願いしますクリア。進捗確認は以上です。プロデューサーさん、今日もお疲れ様でした。はいお疲れ様でした。プロデューサーさん ちゃんと休んでくださいねありがとう。それでは、お先に失礼します。おゆっくり休んでね。ああ、よかったよかった。ほうほうほう。ああ、それもあるかもしれないよね。どうした、秘密。面白い癖って何。 ど れ, のどれのことなんだお菓子を買ってくるから言わないでお不思議不思議かよかったねレポーターの大崎天下ですああすらしい前向きおみらいちゃんプロデューサーさんだおはようございますはいおはようございます プロデューサーさん、今日のステージの授はオーディションに挑戦してみましょう新しい、ね。月末のハローアイドルフューチャーもオーディションなので、事前に慣れておきましょう。はいはいはい、オーディション審査員が行います。ははいそれで指示通りの順番でアピールしてくださいとね、なるほど。プロデュースタイム メンバー活動日ステージそれレザーウィングでまあここはでも翼の面々でいきましょうドキュメンタリーも撮ってるわけだし フフフ く, なんででく<笑>リンゼかわいいな<笑>練習ステージオーディション30組中10位以内まあまあパラメータは全然足りているから問題ないだろうスタート初オーディションだしっかり学んでもらおうあとは会員を待つだけだ この前に大事な大事なフリー隊じゃあ絆一のナムコプロメンバーに話を聞きに行くかま あ, あ弥生だなご褒美はいお疲れ様です おやーーよ俺も嬉しいよはいいいいつも元気だなんんんそのの荷物物どこかに出かにににけててたたはい、リコさんにまれてお買い物に行ってきたんですよ弥生は偉いな。 やよいはかしこいなそうかやよいはたしいなあちゃんと領収書ももらいましたよ。弥や賢いな。はの名前です。さすが弥生抜かりがないなこれからもよろしく頼むよはいこちらこそよろしくお願いしますはいよろしくお願いします<笑>久しぶりに褒められちゃいました。いつも褒めてるよ弥生のことを俺は 相変わらずしっかり者で頑張り屋の弥生に俺からご褒美ってほどじゃないけどタッタッチコミ来たタッチコミあったのかより多くの親愛度えちょっとだってハイタッチハイタッチハイタッチを封じられたからなでなでなでなでしてやるよハイタッチは封印だ あ、いや、どんなご褒美にしようかと思ってしま っ, あしまった。ちょっとなでが足りなかった。ちょ っ,、ね、っとなでが足りなかしまった体調悪いのかなって。押すだけでなでられたと思ったらああ。でも、あれがまだ。どうした何をぶつぶつ言ってるんだああ、あの、まだプロデューサーと久しぶりのあれをやってないなって。あれをやろう、あれを。ハイタッチだな。 <笑>しまった、<笑>しまっまた完全にしまったこれはしまった、これはしたい気を取り直していく順位が上がりますさまざまな思考臨機応変順番だけじゃないってこと 注目されたアイドル、ほうほうほう。なるほど。それでは、ステージを始めましょう。可愛 い, い。大丈夫です。クリアしています。 最高でしたやりましたあバット回数30以下だったか全然楽勝でしたね。 進捗確認は以上です。プロデューサーさん、今日もお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様ですおおでプロデューサーさん。明日もプロデューサー、よろしくお願いします、ねこちら<音声>。えー、っとねー。 前よりもっとすごくなってますよそうですね楽しさが一番いいよテロテロボーズかわいいピーちゃんテルテルボーズとはふめカッサここの日フライデー 今日はルミナスに依頼されたトークショーをドキュメンタリー番組用に撮影することになった撮影の準備も進んでいるようだトークショーのお仕事撮影開始さて僭越ながら今日は私がレポーターだみんな準備のほどはいかった準備 OK 今日の天下は よろしいさてやる気さん天んさんお手伝いは任せてくださいあなたもさぼうぞばっちり頑張っちゃうからね<笑>では。りんぜも撮影の準備は整ったみたいだな。もうすぐトークショーが始まるぞ。よし。じゃあ始めようか。 まずは今日のトークショーだけど、あくまでも私たちは撮影する番組スタッフ、彼女たちが入るよう認めさせてもらうよ。バ ー,、ね、ーそろそろかな<笑>いつ撮影ろあ。ちょっと裏側を撮っておかないといない、ね、そうだね。撮影開始の判断は本来ならディレクターの役回りだけど。 ディレクター役がいないからねうんじゃあ私たちが代わりにやらなきゃですね混乱しないようにまとめ役が一人いると良さそうはい咲夜さんどうかなしっかりしてるし向いてそううん天下お願いしたいはい私もそう思いますい、手もそう思います<笑> また私でいいのかいみんなに頼まれたからには頑張ってやってみようではみんな持ち場についてほしい早速始めよう準備はいいかな行く よ, くよカメラアクションおっッケー持ち場についてないですけど大丈夫なのかなお静かこんにちは アイドルマイトークへようこそ MC なのプロジェクトルミナスのアイドルが繰り広げるマイトーク司会はモガミ静香がさせていただきます<笑>アイドルマイトークではアイドルのプライベートな一面も知れるようなみんなのお話を聞いていきたいと思いますうでは初めはカリスマデーのミカさんから最近<笑>紹介の仕方はどうよははのさ<笑>ののはどうれてますか<笑> そうだねやっぱショッピングかなジャンルを問わずいろんなお店のチェックだねなるほどショッピングですかミカさん最近買ったものはあります最近だとあポーチ買ったよ夏用コスメにしたからそれにぴったりのなんかポーチって知らない間に増えるよねキラリちゃんも今日新しいの使ってなかった いぬいしちゃっったた分、はい、はでででポーをんははは質問すすに何を入れてるかわいいもの。 可、う、愛、ん、いもの大好きだからな、うん、いろんなフレーバーのキャンディーとか世界のきょいクッキーとかかな可愛いクッキーってどんなのよへえー、ポーチにお菓子入れるのかわいい私も真似してみようかなあだ私もリップくらいのコスメを入れておくポーチを使っていますけど今の話を聞いていたら新しいポーチや小物が欲しくなってきますねはーいそれじゃあ。 今度みんなでショッピングに行きましょうよ。あ、いいね。みんなで出かけようか。翼ちゃんたちはどこか行きたいとこある？私はミカさんのおすすめショップでコーデとかしてもらえたら嬉しいな。おおもちろんいいよ。じゃあ翼ちゃんチャレンジやっちゃおっか。本当ですか？やったー！ー約束ですからね。約束。 早速トークショーが始まったみたいだミカとツバサたちのショッピング私も気になるねルミナスはお互いに知らない一面も多いだからこそ知っていく楽しみがあるんだろうねどうしたてんかあカメラを構えたのねなんかポーチとか小物とかかわいい話が聞こえてきたけど<笑>てたか出てたんかお前はアンズはそういうのを持ち歩かない主義なんだ ということでしずかちゃんの小物チェックやろっか や, やりません私は司会ですからみんなのトークを聞かせてくださいでもしずかちゃん変わった小物アイテム何何うどのなり前に見せてくれたよねもしかしてヒノキ製の綿棒なんでそんなの持ち歩いてんだよ<笑>ヒノキ製の棒って なんか RPG の初期装備みたいだけどうどんを作るときに使う道具なんです。<笑>あずさんもうどん作りしてるだろ。あーいいねうどん作りせっかくだし勝負する。どうやってああずさんしずかちゃんにうどん勝負なんて無謀すぎです。いや、賞賛はあるよ。 あんずはお湯を注いで3分から5分くらいで完成するからうどんだから5分だろうなっカップうどんですかそれじゃあ勝負になりませんよねえ静香ちゃん<笑>、はい、<笑>どうしたすっごく真剣な顔してるなんでそんなに悩んでるの最近のカップうどんも生麺タイプのものから本格的な出汁を使用したものが発売されています 手作りのうどんと本格的な出汁があればカップうどんに勝る一杯を作れるのですがふっふっふ静香ちゃんは気づいたようだねあんのカップうどんちょい足しレシピの恐ろしさに家から出ないため箱買いしたカップうどんに改良を重ね完成させた一杯があんにはあるのだ<笑>よし静香負けを認めよう負け完成された、うん、を認めて食べさせてもらおうイ いいでしょうこの勝負受けてたった立ちますそうこなくっちゃあアンズもしずかちゃんが作るうどん食べたいしんなんだかすごいことになってますけど私も2人のうどんを食べたいので審査員やりますタイやこの番組タイやこの番組<笑>トークが盛り上がるようにアンズのとっさの判断でシナリオを作ったようだね。 静かとあんのうどん勝負、なかなか面白そうだ。<笑>お前何でも口。組みたらながら。まずい、いられないよ。<笑>さすが咲夜。まだ、ちゃんとお話が聞けていない人がいますね。香さん、紬さん、奈々さん、いかがですか。<笑>何がいかがなのか。桜森香おりです。よろしくお願いします。ところで、皆さん。 ルミナスってどのくらいご存知ですかご存知も何も私たちスターリットシーズンに参加するために4月に結成して活動を開始したばかりなんです白石紬です多くの皆さんにルミナスを知ってもらうため日々活動しています今はルミナスで皆さんと一緒に新しい挑戦をしておりますしておりますと 挑戦するって楽しいですよねそれにル ミ, ミナスのみんなとなら何でもできそうですしなできるナナちゃんはルミナスで何かやってみたいこととかあるのそうですねスタミン星人ってそんな慣れるようなものだみ な, のなってみたいです俺たちみんな地球人なんですけど ウサミン聖人になりましょうって言ってたのそうなのフーンナンちゃん何だか物っですしウサミンとウサギさんは厳密には違うというかよかったねナナちゃんウサミン聖人 2人も増えたよこんなでいいのそ。そうですね、えー、お付き合いありがとうございますそんなみんなの夢が叶うルミナスです公欲の共演への扉はいつだって開かれているわ新たな使徒に告げる我らの調べに酔いしれよ酔いしれよ酔いしれよ、うん ライブに来てくださいだったのか、なるほど、うん、なるほど。ルミナスの話題にもなってきて、<咳>いよいよ盛り上がってきた け, れどたけれど、そろそろ収録の終了時間が迫っているな、トークの締めに入らないと、しずかちゃんにカンペで知らせる会話が盛り上がっているからカンペに気づかないかもしれないな。 そうだサクヤもルミナスの一員だ、レポーター兼サプライズゲストとして行って知らせてはどうだ無ちゃぶりや な, なそれはいいアイディアだね。ここは私が何とかしてみようやってくれるのか、サクヤ。カメラは回し続けてほしいな。ではサクヤさんも遠くに入るみたいだね。う、うん、カメラ回し続けるね。 やあみんな盛り上がっているところに失礼するよさささん皆さん特別ゲストに白瀬せささんが来てくれました実は今日の「アイドルマイトーク」の収録を別の仕事で密着取材させてもらっていてねトークショーの時間も残りわずかだけれど私もルミナスの一員として参加させてもらうよ いやらしい大胆なフォローだなファンも喜ぶしみんなへの気遣いもあるおういたのか随分と真剣に見入っているな何か気になることでもあるのかトークショー終了直後控室撮影中みんなお疲れ狂乱を生んじゃダメだ我らの囁きは 凶乱を産んだよ日本語訳を確認します。し<笑>自分の感想だったのね。狂乱のナプターズかな。ねえねえ、ピンちゃんキラキたちのトーク、すごく盛り上がってたよね<笑>ああ、すごく良かったぞ。みんなうまく連携が取れていたな。出だしのトーク、ミカのショッピングの話だけど、観客の反応がとても良かったと思うよ。 いい感じだったっしょおかげで最後まで盛り上がれたよねやめルミナスの話をしなければと思い硬くなっていたかもしれなせんその気は大体いつも固いから大丈夫だったでしょうかええとても自然だったわよおかげでとても話しやすかったわ最後に時間通りにトークを終わらせた静香ちゃんと咲夜さんもすごかったです あれにはちょっとした種があって実は見えないところでプロデューサーからアドバイスをもらったのさほうえそうだったんですかサクさんの起点だと思って合わせてましたあそうい う, そう乱入したことそのものを言ってね<笑>そう見えたかいそれならば大成功と言っていいだろうね成功トークショーやその取材を通してルミナスの交流も図れたみたいだ みんな随分とリラックスしているなこれならいい映像が撮れていることだろう大丈夫か天下ちゃんがカメラの操作をミスったというオチではないんだなないんだなよかったよかった